ここで水原メモその2微妙な距離感の相手にアクセサリーをあげても高確率でオークションサイトに出品されるから気をつけるんだぞじゃあ一体何をあげればプレゼントは無難なものが一番ねでもそんなんじゃ俺の気持ちは伝わらねえ水原俺が本当にあげたかったプレゼントは長年守り続けてきた俺の陣だくはーさて次回のカノカリは酒と彼女お酒は二十歳になってから